こんばんは大阪大学タンパク質研究所の工藤と申します私の方からプロテインデータバンクジャパンについて紹介させていただきますと今日のお話ですけど前半では PDB というデータベースとはどういうものかということの紹介をさせていただき後半では PDBJ という組織が提供するサービスについて紹介させていただきます でまず PDB ですけど、こちらはタンパク質などの分子の形に関する情報を集めたデータベースになります。日本語ではタンパク質構造データバンクと呼んでおります。こちらに図を示していますような分子の形、具体的に言いますと各原子の座標情報というのを収めたデータベースになります。でこちらの実データというのは次に示しますように、 テキストデータで書かれていますバイナリーとかではなくてテキストなのでテキストエディターなどで読むことができます。現在メインとしているのは左側に示していますような可変長のテキストデータになりますが長らく使われてきた右側の固定長の BGB フォーマットという形式も根強く使われていましてなかなかこう左に移行したいんですけど右が使われて移行しづらいというのが 我々の悩みでもありますこれなぜ右側をやめたいかというと固定帳なので例えば原子が10万個以上書けないであるとかあと真ん中にこう例えばバ リ, バリンとかいうのはこう書いてありますけどこう各構成要素となる分子には3文字の表記を独自に PDB で決めて 名前をけけているんですけど、この3文字表記の3文字がもう枯渇しそうだということがあってこれを4文字5文字と増やそうとしたらこの固定帳ではそもそもも破綻してしてまうというとといころがあり ま, すでまあこのデータなんですけど座標情報以外にあと誰が登録したかであるとかどの文献に載っているかであるとか実験手法あとどの生物から取ったかであるかといったようなメタデータの情報が書かれています。 でこちら発足したのは1971年、来年で50周年を迎える歴史あるデータベースです。でアメリカで発足しましたけど、今でも世界では一つだけ、現在ではワールドワイドプロテインデータバンクという、これは複数ある運営グループのコンソーシアムになっているんですけど、この中には現在4つのグループがあって、このグループが協力して運営を行っています。 アメリカの RSCSB PDB とヨーロッパの PDBE、あとアメリカで NMR に特化した部分を担っている BMRB と我々日本の PDBJ の4つです。で、我々ですけど、活動を開始したのは2000年で、今年でちょうど20年になります。この各メンバーは毎年専門家を招いて諮問委員会を開き、で運営方針を検討して運営しています。 でこの写真は去年の日本で行った会議の時の写真で、まあ、今年はこのご時世ですのでオンラインでの開催となっています。で PTB の各メンバーのやっていること主なことはこの2つです構造データの登録の受付データインとあとそのデータを公開するというデータアウトこちらの2つをやっています。 でまずデータインですけど、どこの場所からこう登録するかということで分担を決めていまして、各分担地域ごとにこう協力し合って登録作業を行っているという体制をとっていまして、PDBJ はアジア地区からの登録を担当しています。なお、アジア地区の約半分というのは中国からの登録でして、今、中国に第5拠点というのを作る方向で話が進められています。 でこのデータですけど、各拠点、同じワンデップというインターフェースを使って、どこのサイトから行っても同じインターフェースで登録ができるということになっています。で、ここを通して登録できるのは PDB だけではなくって、これに関連する NMR の実験データであるとか、電子顕微鏡の電子密度のマップであるとか、それぞれの、こうまたデータベースがあるんですけど、それぞれに一括してワンストップでこちらから。 登録できるようになっています今ちょっとなっていますと言い切ったんですが実はこの左の BMRB だけはまだこう完全に取り込み切れてなくって将来的には3つとも完全にワンデップからいけるという体制になるはずです。はい、でこのデータですけど公開までは完全にこう厳重に取得された状態で処理を行います。入室管理が聞いたような部屋で 専門スタッフが処理を行っています。で、処理されたものは一旦アメリカに集められましてで、この公開ですけど、全拠点で同時に公開されています。毎週水曜日日本時間朝9時に新しいデータがまた公開されたということになります。このデータは利用は無料で登録も必要ありません。これは PDB の発足当初から、このデータは人類の貴重な財産であるという。 ポポリリシシーーのののもととにににこここうううういいいは誰でで自由に使えるよすすべきだ行われていますただこのデータを使って各拠点でどういうサービスを展開するかというのは各拠点に任されております。でここからは我々 PDBJ がどういったサービスを提供しているかという紹介なんですけど、まあ、時間も限られてますのでまずメインの検索部分だけを紹介させていただきます。 で各拠点独自にサービスを展開ということですけど、他にない機能としては、日本語で検索できるということが一つ挙げられます。pdbj は、まあ、Google 等で検索していただいてもいいですし、まあ、短い pdbjorg と、こ、ま、の、あ、アドレスも短いですので、直接売ってもらってもいいかと思います。でこちらのサイトに来ますと、上に検索窓がありますで。ここでキーワード入れて検索するというのがま、まず一番 シンプルな検索方法かなと思います。日本語を入れると、自動的に英訳して検索してくれます。例えば、ここでは C 型肝炎ウイルスと入れてますけど、あとそれに相当する英単語、まあ、これは辞書に載っていればなんですけど、載っていれば、このように変換して検索してくれるということになります。これ、743件ヒットしてますけど、これをさらに絞っていくということもできます。 が、それの話はこの次にして、出てくる検索結果、こタブがいくつかあるので、その内容を紹介させていただきます。で、今、PDB の検索ということでお話ししたんですけど、実は横断検索で他のものを一部検索しています。2番目がウェブページと書かれていますけど、PDB でのサイト内検索というのも同時に行っています。このサイト内っていうのは、具体的にはニュースであって、 たりヘルプであったり、あと毎月公開しています。今月の分子というまあ、読み物があるんですけど、まあ、そちらの内容だったりが検索対象になっています。その後、あまり多くの人には関係ないと思うんですけど、まだ公開されてないエントリーがどこまで登録処理が進んだかという検索。あと、先ほど3文字表記というお話をしました。化合物の検索。あと複数の化合物単位 pdv でいう化合物単位が。 連なって一つのまあ、よく使われる抗生物質などの化合物があった場合にそれはそれでまた辞書を作りましょうということでやっているものがあるんですけどまあ、そちらの検索であったりということが同時に行えるようになっていますで、先ほど言いかけました絞り込みですけどこの検索結果のこちら右側に詳細検索ページへ戻る 初めて行くのに戻るっていうのはおかしいんですけどまあそこは目をつぶっていっていただきますとこのようなメニューが出てきて絞り込みをかけていくことができますまあ、例えばここでは2000年以降に公開された電子顕微鏡で解かれた分解のが3オングストーム以下というまあ条件を付け加えて検索すると最後1件だけ残ったという結果がこの例では示されています であと2つだけ紹介させていただきたいんですけど、最近のトピックの1つとして、新型コロナウイルス関係の特集ページというのを提供していますということがありますで。こちらは早期にデータを提供するということと、あと情報をまとめて、その情報をもとにワクチンや治療薬の早期開発に役立ててもらうということをネントに置いています。で具体的には、これデータインの方になりますけど、 新型コロナウイルスの構造が登録された場合、通常ですと、論文の公開があって、それから公開、PDB の公開ということになるんですが、そちらは、論文の公開を待たずに即座に公開してくださいという要請を出して、まあ、ほとんどの登録者には要請に応じていただいているという条件になっています。あと、そういった情報ですけど、先ほどのキーワード検索では、なかなかこう、 ゴミと言いますかそうじゃないものが引っかかってきたりしてしまうんですけど、もうあらかじめ新型コロナウイルス関連のタンパク質だけをもう検索した結果だけをこうページをもう作ってしまっているというのがこちらになります。はい、でもう一つは、動作表現の改善というのが最近やったことであるんですけど、今まで PDB にあった登録されているデータ中の動作というものは、 記述方法が結構まちまちだったんですけど、これでは扱いにくいということで、表現をこう標準化したり、あとこの次の発表でご紹介いただきます。こう当社の方にもご協力いただきまして、そちらのご意見も取り込んで表現を改善ということを図っています。私の方からは以上になります。どうもありがとうございました。